まあ、加算を全部抜き出してきます。けれども、まずええと現れるのがこの a a 0とそれから B1 マイナスあ、b0 マイナス b1 を計算する部分です。で、これはそれぞれえっと2の n-1 乗桁のあの加算が行われております。ですので、まとめますと、ここではその2の n-1 乗桁の加算が2回行われていることになりますので、まあ、これはあの2の n 乗桁の加算1回というふうに見出します。 で次に、えー、この10のジ n 乗の桁のこの部分ですねと a1-a0×b0-b1+a1×b1+a0×b0、えー、と, A1 -A0×B0 -B1 +A1×B1 +A0×B0 とここのその2回分 の, あの加算なんですけれども、えー、これはあのそれぞれの出てくる数がその2の n 乗桁の数ですので、えー、ここでその2の n 乗桁の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 の3つの整数をこう加えることになります、えー、で見かけ上こ の, あの数の合計というのはその2のと 2n 乗 桁, 桁ということに、えー、となるんですけれどもただあのこれらの3つの数はですねあのそれぞれその大きさが異なります。で、えー、と一応それぞれの数をこのような形で模式的にあ表しましたけれども。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 えー、箱で囲わ れ, 囲まれた部分の桁数というのは、えっと、2の n-1 乗,、ね、乗, 乗桁になりましてそれから、えっと、右側 の, の, の赤い箱で囲った部分 の, その桁数というのも、えっと、2の n-1 乗、えー、桁ということになります。でえっと、これら の, その赤い、えー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 でえっと、先ほどのスライドの、えー、でやられたその展開の最後の式を続けてみていきます と,、えっとまずこの t の、えっと、2の0乗というところはあの t の1ですのでここは1に置き換えることができます。それからこの残りの項ですねこの後ろの部分なんですけれどもこれはあの括弧の中が、えー、公比3分の2の等比数列の和ということになりまして。 でまあ、後ろの部分の式は、えー、1 6る3の n 乗マイナス2の n 乗という形でまとめることができます。で、えー、と以上を、えー、とまとめますとその t の2の n 乗というのが、まあ、3の n 乗プラス1 6る3の n 乗マイナス2の n 乗でこれが17の3の n 乗マイナス1 6と2の n 乗ということになりまして まあ、この2項の中から最も全勤的にその影響力のある項を選べばまあラジオの3の n 乗という形で見積もることができます。でそして、えっと、先ほどのスライドの最後の見積もりあった t の2の n, t の2の n 乗がまあラジオの3の n 乗に等しくなるという式に対しては、えっと、これをですね、えっと、n は 2, 2の n 乗二しまあ ログの n 乗で置き換えるということをしますと、まあ、t の n が、A、オーダーの3のログの n 乗というふうに表すことができます。そしてこのログの n のおに関する、まあ、t のあ t の, あの変換を行うことによりまして、えー、とこ の, この部分ですね、この部分 の, そのオーラジオの3のログ n 乗というのが えー、とラジオの三のログ三の n かけるえーとログの三ということで、最終的にこれがラジオの n のまあログの三乗というふうに見積もることができるようになります。でこのログの三、すなわち二を定とする三の対数なんですが、この値はその一点五よりも少し小さな値ということが知られておりますので、これを上から押さえますと、例えば。